各曲でございますが、みんなで一緒に踊りたいと思います。踊れるメンバーさんは、こっちの両脇の通路で踊っていただきたいと思います。一緒にどうぞよろしくお願いいたします。えー、各チームから3名の選抜を受けた皆さんね、えー、チームの皆さんはえ上に上がっていただき、えー、もし、ちょっと選抜に漏れてしまったんだけども、という皆さんもね、いらっしゃると思います。だけどまだまだ踊りたんねえぞーという皆さん、たくさんいらっしゃるかと思います。そして、お客様の中でも踊っちゃいたくなっちゃってるなーという方、 両脇なら OK ということで高橋代表から伺っておりますさあ踊るよさこい愛日本踊りたいと思いますので皆さん一緒に楽しみましょう前半戦ラストは総踊りとなっておりますそれでは MC さんもいらっしゃったりするのかなどうでしょうか あ今日ね本当は「セイハーとねいつも掛け声をしてくださる、えー、メンバーさんでございますけどもまた来年参加ということでございますということで「えー、踊るよさ恋愛日本それではみんなで一緒に踊りましょう